OOOOOOOH voice of Martyr. Oh no! 僕フォルテおはようございまっちょフォルテですこんにちはショーさんです本日はオペラソングで最も有名ではないんじゃないかと思われている曲五線をね弾かせていただきまっちょ歌わせていただきまっちょ皆さん知っておりますっちょしろさん、はい、この5曲の中で最も多い曲があるなんですかそうですねやっぱり オーミーバッピーのカローです ね, やそうですね、うん、今回フルで弾かせてもらった「オーミューバッピー」っていう曲はね、うん、イタリアの曲ですかねイタリアの曲ですね有名な最もっと皆さん聞いたことあるんじゃないでしょうか、うんオ ね、聞いたこととあると思うんですけど、そう曲、ね、は日本語で、はい「私のお父さん」っていう曲なんですけど「私のダディ」という曲なんですか「ダディ」「マイダディ」っいう曲そうお父さん私を好きな人に行かせてみたい な, みたみたいな好きな人のところに行かせてとほかに歌った曲たち は,、はいはいはい、オ, オペラっていうか声楽を始める人たちが絶対最初に歌う曲たちで有名な僕も歌ったことありますカーレムムエはカ<笑>ーレムエムはカーレムくムエムエ 悲しい音じゃないですか。<笑><笑><カー><笑><カー> 大学の、ね、授業で歌わせてもらってね、ああそうなんですねこの曲僕が歌うと思うクラスのみんなは机に伏せていったのを覚えてます。授業中、笑ってはいけないでね、先生に怒られちゃうから、<笑>人が歌ってるのに笑ってはいけないってね、やっぱね、先生言ってたんだけど、人がこんだけ真剣に歌ってるんだから、うん、でもみんなは机に伏せて見ないようにしてましたね、笑わないよ<笑>まに、この過去、当然の話 を, 当然の話をいや。僕もね、懐かしい曲なんですよ。 他にもセントネコーレも結構ありまし た, そううましたこれセントネコーレチェルトゥ僕が怖いそう僕はチェルトでみんなも振っましたね<笑><ばい><笑>懐かしい懐かしい懐かし い, かしい<笑>まあこれ僕も結構歌って僕もオペラ結構ねやりたかったから歌をやりたかったから僕も結構歌ってたんでシオタンの歌を聴きながらちょっと思い出してますよいやかなり 楽しい感じのね、歌ができたの で, で今回、東京からわざわざ山に決まざいます。あちょっとね、本当にね、もうきつきつのプランでさっきもね、合わせて収録をしたんで、もう本当に全部一発撮りで全然時間がなかったので、<笑>ちょっとね、お見苦しいことはあったかもしれません。しかし、か ね、また次回また練習して取り直そうねさら、ねうん、にもっといいものをね、うん、提供していきたいなと思ってるのでやっぱりねどんどん成長過程をやっぱ皆さんにね、うん、見せていきたいなと思ってるからこそ、うん、今回こういう一発撮りという形でってねよかったんじゃないですか<笑>それはそれで恥ずかしいですね<笑>いや久しぶりの新ただ結構お互い少し最初は緊張してたんですけども、うんまあ、全然撮影を入っていくうちにすぐもう打ち解けちゃったというわけでさすが、ね、Music is their best friend 今回、しおたんとは結構僕のチャンネルの方では音楽をメインに撮ったんですけども、それ以外にもかなりしおたんとね、飯に行ったり、お買い物で、ね、観光したりもしたのでね、ぜひともしおたんの方のチャンネルでたくさん動画が上がると思います。ぜひともそちらをチェックしてみてください。概要欄の方に貼っておきますので、お願いしますここまで見てくれてありがとうございました。よければチャンネル登録グッド、ぜひよろしくお願いいたしまっちょ。 絶対にシュートの方も見てくださいね。ハロさんさんやユータさんとコラボしたりとかする最強のネームをシュートなんでねこれからは楽しみです。ここまで見てくれてありがとう。バイバーイバイバイ見てくれてありがとうね。よければグッと申してて。なんならチャンネル登録してね。これッチョマスマスボーイマッチョマッチョマッチョマッチョマッチョマッチョ。ま マートが大好きです。ごい、これ褒めていくのって、あのすごい生で見て、めっちゃ感動、綺麗。先生、棒読みですよ。<笑>あの、普通、素ですね、これ。先生、なんか弾けるんですか。 格格でですすね。<笑><笑>ままた格ですね。ありがとうございます。